はい。ちょっと先にね、えー、皆さんにお伝えしたいんですけれども、あのトランスサロンね、動画好きが、まあ、運営するトランスサロンが初月無理やってますので、えー、もし興味ある方は遊びに来てくださいというのを、えー、今回は早めにお伝えしておきます。はい。で、今ね、僕は日本一周中、今、京都にいます。京都ですよ。やっと京都まで来ちゃいました。で、明日ね、 関西じゃないや、大阪か。大阪の方に行ってトランスサロンの関西メンバーとミートアップをするんですけれども、もう本当に結構多くの方が、あのーまあ、参加してくれるみたいでして、まあ、しっかりとね、コロナ対策を行った上でディスタンスしながら、えー、交流できたらなというふうに思っております。まあそういった、まあめちゃくちゃ熱い状態で今、ポッドキャストを撮っているんですけれども、えー、早速お便りね、読んでいこうと思います。と思ったら結構、 えー、低音強めの車が近くに来たので、ちょっと申し訳ないですけれども、そんなにがっつり、あの、ノイキャンかけなくて大丈夫です。あの、編集してくれる方、はい、ありがとうございます。えー、今回お便りね、めちゃくちゃ長いんで、ちょっとなんか、あれですね、全部読ませていただきます。で、まあ、今回のテーマは、あのー、大切にすべき人という、 まあ、内容でね、お話しさせていただくんですけれども、まあ、なんかこのお便りにも続いていますし、今日ね、僕が新しい動画を公開したんですけれども、あの、それにも続くことなので、ぜひ最後まで聞いていただけたらというふうに思っております。いきます。結構長いですよ。多分今までのお便りの中で、過去最長の、えー、お便りです。いきましょう。大川さん、こんにちは。 先日、東京ミートアップで初めてお会いしましたが、40代の最年長参加者、えー、お名前控えておきます、一応、と申します。えー、またその後ご縁がありまして、竹林さんから、竹林というの役員ですね、執筆のごお仕事をいただきました。少しですが、トランスの皆さんとご一緒、えー、お仕事をご一緒できて嬉しいです。さて、以下のお便りしますね。えー、ポッドキャスト EP100 おめでとうございます、えー。毎朝楽しみにしています。先日、東京ミートアップで家族で参加させていただきました。そうなんですよ。 えー、東京ミートアップね、あの、家族で参加してくださって覚えてますよ。ありがとうございます。ポッドキャストでも何度か家族での参加について触れていただき、とても嬉しかったです。もちろん、改めてその時お話しさせていただいた際に気になったことを、えー、お伝えします。私が最年長ということでご挨拶させていただき、実際そうだったと思うのですが、そうです。えー、大川さんはそのことを気になさっていたようで、僕が20代だからなんですよね。それが課題なんですと、えー。つまり、えー、もっと年代の上の世代の方を巻き込んで動画を盛り上げたいという思いが、えー 伝わりました。確かに、私の同世代、特に、えー、えー、親御さんの話を聞くと、動画、特に YouTube に対して偏見があるように感じます。でもそれは間違いで、これからは動画によるより多くの情報を利用して、情報発信などが急速に進んでいくだろうと思っています。大川さんはその課題、より多くの世代に動画を広めるという課題に、どのように取り組まれようとお考えですか 私も、えー、30代、40代の同世代、またそれよりも上の世代の方に動画の素晴らしさを伝えられるような活動を何かしらしていこうと思っています。大川さんのさらなるご活躍を期待していますので、えー、楽しみましょう。お互い頑張りましょうというお便りですね。最高です。あのー、もう、あのー、名前は控えさせていただくんですけれども、東京ミートアップでお会いしたこのお便りをくれた方はもう、もちろん記憶に、えー、刻み込まれております。本当にね、とても素晴らしい方でした。 ありがとうございます。このお便りいただきまして。で、そうですね。まあ、なんか、やっぱり、僕がね、20代ということもあって、えー、だし、なんか、若い人たちの、なんてだろうな、行動をう促すような、熱いことを語っている、なんてだろうな、あのー、様子がある人なので、僕はね。だから、若い人たち、まあ、高校生もそうだし、大学生もそうだし、これから、キャリアを考えているって人たちに対して、結構ね、質問をいただくことが多いので、 まあ問題としては、僕のこのスタイル、性格上もそうだし、あとは僕が23ですね、20代前半ということもあって、同世代の人たちが、まあ多いんですね。で、やっぱり、ね、言うてもでも30代、40代の方って、めちゃくちゃ多いですけど、見てくれてる人のね、割合としては。ただ、トランスサロンのミートアップをしますってなった時に、リアルで参加してくれる人たちってのは、まあやっぱりそんな多くはないのかなっていうのが現状としてあって、 て、でもやっぱそれは課題だよなって思うんですね。っていうのは、トランスサロンっていう動画コミュニティ運営していて、コミュニティの一番の良さって、僕、斜めの関係だと思ってるんですね。 えー、学校とかって、まあ、先生がいて、えー、生徒が30人いてっていう、まあ、トップダウンの構造ですね。あの、先生から教えてもらって勉強する。まあ、その中で、まあ、友達同士で繋がったりもするんですけれども、一番ね、自分にとって切磋でき、切磋、すみません、んしまいました。切磋琢磨できる環境ってのは斜めな環境だと思っていて、えー、自分よりも上手い人たち、動画が上手い人たちに、えー、教えてもらえるっていう環境ができている。 っていうその斜めのね、関係が今のその動画コミュニティでもできていると思っていて、え、横すぎると逆に学びってのは薄い。もう本当に友達関係になってしまうんだけれども、上手い人からだとコミュニケーションを取ることによって自分のスキル向上にもつながるし、え、自分のね、自分よりも、まあ下手な人、下手って言ったらあれですけれども、まあ未経験の方がいたらその人に対して教えてあげると。このインプットとアウトプットを、まあコミュニティ内でエコシステム、 そして、まあ成り立つのではないかなというのが、まあこのオンラインサロンコミュニティの一番の良さだと思っています。で、やっぱり20代とか10代の人たちって知識で言うと、やっぱり30代40代の方よりもね、あのー、ないじゃないですか。だから、トランスサロンとしてももっとね、30代40代の方、50代60代の方を増やしていって、えー、この若い世代の、まあ応援をしてほしいなっていうふうに思っているし、えー、まあ若い人たちから、 何か刺激をもらって、あの、行動をね、なんて言うんだろうな、まあ、応援ができたらなっていうふうにも思っています。だから、やっぱり本質的なコミュニティっていうのは、まあ、本当に 年, 年齢問わずね、多くの方が参加するっていうことだと思うので、えー、それに対しては本当に、ま、常に考えております。ただですね、やっぱりこの、なんて言うんだろうな、僕の動画、僕の超主観的になってしまうので、 うん、申し訳ないんですけれども、結構業界の人からすると、僕って、うん、いろいろ言われる立場なんですよね。というのは映画とか、まあ、専門技術を取り扱ってるわけじゃなくて、僕は結構その、 なんてだろうな。遊びながら、動画の本質って思い入れ残すことだから、自分が最高に楽しんで、かっこいい動画を作ろうぜっていうコンセプトで発信しているし、えー、本来そういった業界の人たちが、えー、積み重ねていった知識情報ってのを、僕は YouTube 上で無料で公開しているので、やっぱり業界の人からするとちょっと鼻につく存在なのかなっていうふうに、個人的には思っています。で、実際にそれは、まあ、感覚という話じゃなくて、えー、実際に、まあ、あの、友人からね、 えーまあ、そういうふうに言われているっていう話も聞いたことがあるぐらい、まあ業界の人からすると、まあいろいろ言われていると。だからやっぱりそういう人たちとなんか一緒になんか作り上げるっていうのは僕はやりたいなと思っているんだけれども、意外とそういう業界の人たちがなんかオープンに接してくれないなっていうのもちょっと見受けられたりしています。ただね、あの結局いい人を あの、もうめちゃくちゃ多いので、一概にはやっぱこうやって言うことができないんですけれども、えー、もっとやっぱりその知識情報とかがありふれて経験豊かな方ともっとコミュニケーションをとって、えー、環境を作っていけたらなというふうに思っているので、えー、なんてだろうな、これからも、 まあ、頑張っていこうというふうに思っています。そうなんですよ。本当にこの課題というものを明確にね、今回サロンメンバーさんがお便りしてくれたということで、本当にありがとうございます。で、今回のテーマはですね、あの、まあ、大切にすべき人という形なんですけれども、これなんで、今のこのお便りの内容とはちょっと違いますよね。僕がこのテーマでお話したいのは、このような方を大切にすべきだな、 っていうのをお話ししたくてね、このポッドキャストを撮っています。あのー、なんて言うんだろうな、まあ、あの、サロンメンバーさんっていう、まあ、クローズなコミュニティの方からいただく、まあ、少数なね、意見かもしれないですけれども、ここまで長文を送ってくださる人なんて、正直いないと思うんですよね。まあ、本当に子供の時は叱ってくれる先生とか、いろんな人たちがいたけれども、大人になってから、 えー、叱ってくれる人なんていないし、意見を丁寧にくれることなんてないんですよ。大人って基本的に、あ、あの人はこういう人なんだなって受け流す人たちの方が多くて、 えー、こうやって、なんか、アドバイスをくれる人とか、批判してくれる人とか、褒めてくれる人ってのは、え、本当に大切にしなきゃいけない存在だな、というふうに思っています。えー、僕もね、やっぱ会社を経営している上で、ま、多くの、まあ、あの、メンバーに、ま、厳しく言うこととか、ま、チームメンバーにも厳しく言うことがあるんですけれども、あの、常に言っているのが、それは、あの、別に口論したいとか、喧嘩したいわけじゃなくて、え、建設的な議論をして、え、僕たちは、やっぱり世の中を良くするために動いているのだから、 そこはしっかりしようというふうな議論を持ちかけているんですね。でそういったなんか議論をすれば本気でその自分の主張をぶつけ合うような場所って、えー、大人になればなるほど数は減ってくると。だから会社という組織で、まあ、チームとしてね活動している上でそういうシビアな環境っていうのは作っていかなければいけないと。だから僕はあのそういう環境を大切にしているしまあ SNS っていう、まあ、表面的なツールだとしても、えー、意見をくれる人っていうのはとても大切にしています。えー、今日、あの、エクスペリエンス、えー、という動画を出したんですけれども、まあ、なんか、遠くの魅力が全然詰まってないとか、そういう意見いただいたんですね。で、僕、それね、正直ごもっともだと思っていて、まあ、あのー、まあ、日本一周プロジェクトの全体的なコンテンツ戦略に関しては、まあ、ぶっちゃけ言うとトランスタロン内に発信してはいるんですけれども、 ただね、それを踏まえた上でも、やっぱり東北っていうキーワードをタイトルにつけてしまってる時点で、 え、やっぱり東北の魅力が入っていないっていうのはちょっとおかしな話だなっていう、ちょっとまあ自分でもね矛盾を感じてしまったので、そこは素直に反省を受け入れて、次回つなげていこうと思っています。で、そういったまあ意見をくれた人に、なんだようるさいなって思ってるのではなくて、僕はそういったコメントをくれる人ってのは、絶対に大切にしなければいけないっていう風なま考え方を持っているので、もしね、 何かある方は、まあ、このお便りでもいいですし、えー、YouTube のコメントでもいいし、えー、トランスサロンのね、毎日記事で書いている、まあ、スレッドでもいいし、えー、いろいろなね、意見をぶつけていただけたらというふうに思っています。えー、そのぐらい僕は、あのー、常日頃から意見が欲しいということですね。で、皆さんにもこういった、まあ、親とかね、ほんと友達とか厳しく言ってくれる人ってのは、本当に大切しなければ、大切にしなければいけません。 もう誓ってください、このポッドキャストを聞いている方。という形で、えー、今日はですね、えー、大切にするべき人というテーマにてお話しさせていただきました。えー、トランスタロンには、まあ、先ほどお話した通り、えー、コンテンツ戦略に関しても、えー、今考えているプロジェクトに関しても、結構細かく、えー、僕の脳内を共有していますので、えー、トランスタロン初月無料です。ぜひ遊びに来てください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは、また明日。